ちゃったんで踊り子さんは心の中で練習してください。はい、以上です。はい、行きます。お、はい日本。 はい、皆さんありがとうございます。それでは最後で